Yeah. <laughs> どうもサムライズです こ, んにちはこのチャンネルはですね毎週一つの盾を作りましてそのメイキングまで皆様にお届けするというチャンネルです、えー、今日からです、ね、僕ザキと、はい、こちら V さん、えー、とそちらサトルさんこの3人で作っていきたいと思いますあの頭にですねあの映像を見ていただいたんですけども、まあ、今日のシチュエーションちょっとフォーカスして作っていこうと思っておりましてまあその内容はですね強いやつと弱いやつが敵 うん、初めはめ弱いやつと戦うんです、うん、でちょっといい勝負になってきて、うん、あ, あやっと倒せるかなっていうところで強いやつが出てきて弱いやつバサースタってやっちゃってより難しくなったみたいな、うん、RPG によくあるやつそうそうそうまあそれをですねこの3人でちょっとそういうシチュエーションを本日作っていきたいと思いますお二方よろしくお願いいたします 強い弱やつらが出てくるっていうシチュエーションなんですけどもまず一番初めに決めなあかんのがまあ敗役ですよね振り分けです<笑>まあ挑んでいくやつがまあ要はシーン主役ですね、はい、で相手役絡みがまあ弱いやつと強いやつと強いやつは後から出てくると、はいはいまあ、そういうフォーメーションでちょっと決めていきますけど誰がまずシーンやりましょうか、はい、誰がいい なんこんな感じだな。<笑><笑><笑>皆さんに決めてもらいましょうか。うかはい。客観的な意見ですよ。そうで す,、ねうですか。じゃあそれでお願いいたします。はい。武、う、崎、ん、さんで。じゃあ初めからこれでよかったよ。はい<笑> ありがとう、部下。カ。迷いしてください<音声>。しかも、ずっと見てる設定だね<笑>。途中から来るじゃない。あ、なるほどね。出てく さんこっちで振ってもらっていいです か, あであなんか イ, イライラした感じで中に入れてる。 蹴りがめっっちゃ綺綺麗麗よ蹴って、うんうんうんうん、すごいい一瞬こここうん痛き<笑><笑>れいああ<笑>だ直進<笑> 死ねえしあなんかちょっと気になったとこ俺は、うん、俺とザ崎さんのやつ1個ありましたね間合い測るとことか の, そのタイミングみたいなのがなんか噛み合ってないというかなんかその気持ちいい位置づけで絶対的にできるところがあるんだけどそれがちょっとタイミング的に気持ちくないまでになってる気がするんですよ ススこことそういうんかガシッてなるタイミングであるんだから、うん、そういうのをちょっと気をつけてやれたらいいかなって。 Sweet. <laughs> Sweet. なんか最近さ、すごいちょっとトリッキーな感じ多かったやつですよ、全体的に。なんか、今回シンプルですごい、うん、体の使い方が今、俺すごい楽。 行きますか見どころください刀を振ってない間合いをいかにこう綺麗に見せられるかかなって、うん、今回特になんそのじりじりだったりとかあの、まあ、v ちゃんのこれの時とかのこの「やでっていう芝居とかをいかにこうあッと見せてるかじゃないかなと思いますねやっぱ生徒どうじゃないですか激しいところから一気に。 ああじゃあ逆に言ったら美桜さんの今回の見どころは何なんですか このといてやん<笑>んなのーのりでちょっと怪しさを。 感じるよね確か に, にあれもしかして<笑>不死身まだやってるみたいなあ<笑>ったあやられる芝居の方が疲れるって言ったより赤いライト入ってるといいな<笑>、うん、いいね、うん、いや激しいとこが静かなとこが、うんうんうん、おぉケリが い, いーねケリが本当にいい、ね ちゃんとザキさん押されてるんだね結構跳ねたねうん<笑>頑張れやり返しうんポーン弾力性持ってたな、ね、今持ち方がいいや シ、まあ、い, い、プ、う、ル、ん、<笑>俺の感想から言うとザキさんのここの芝居、クソげえなゲーなその呼吸止めちゃの辛いんだいそれはあなた方の勝っに て, てか、サトルさん止めなくていいじゃん<笑>早く吐けてくれと思ってるはい、お疲れ様でしたお疲れ様でし た, ま, でしたまあ、<笑>動画見てるんで、ね、<笑>誰もおらない<笑>えっと、ですね<笑> は, い は, い、はい、はい、まあ今回は僕が好きだったんですけどちょっと先にお二方はどうでしょか でも今日も足が痛いです、股関節もあ確かに<笑>、ね、あー確かに特にお二人は、ね、<笑>そうですんまり痛いです。そうです<笑> 確かに。<笑>蹴られないためにそうするか、佐藤さんもね。そうでね。やっていくのがいいんじゃないかな、えー。蹴られない蹴るまでけ。受られるまで受け。スクール勉強します。<笑><笑><笑><笑><笑>はい。お願いします。えっ、ー、と、えー、もうそうですね。まあ今回は結構まああの佐藤さんがちょっと言ってたようにシンプルな手結構多かったかなうん、はい。でもなんかその分なんか見せる方法に集中できたかなまあ僕も皆さん。うん。あだからまあちょっと。 楽しかったなっていうまとめし楽しいのが一番なですからねそうですね良、はい、かったはい。のスかった楽しいのが一番大事な本当にはい<笑>というわけでですねまあ今回あのー、まあザコとツアモンみたいなタイトルでいきましょうかじゃあ今日はああ、はいはい、というわけでまあそのメイキングでしたどうもありがとうございましたありがとうございました